式を開会させていただきます本年は3年ぶりの見越し徒業となります皆様元気いっぱいに公宿行事に参加していただきたいと思いますそれでは皆様と共に決めがえを清唱したいと思います すみませ 으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으이으으으으으으으으으으으으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 Oh, that's right. 改めめままして天国記念の日おめでとうございます本日は皆様におかれましては寒い中早朝よりお集まりいただきまして大変お疲れ様でございました本年もまだコロナの影響で例年通りのパレードとは な, なりませんでしたがそれでもこのように 閉店ををととここができまままししししたた員会員を代表いたしまして熱く御礼申し上げます国内でコロナの感染が確認されて3年余り苦難が続いておりますがこのような日だからこそこの建国記念の日に国の成り立ちに思いを馳せ幾多の苦難を乗り越えてきた先人たちをしのぐことが大事なのではないでしょうか。 近い将来のこの日は、近い将来のこの日は、全世界に向け胸を張って、我が国の誇りと伝統文化を示すべく、全国に打ちそろって、政府債による公式行事ができますよう、皆様のさらなる結束と拡大を切にお願い申し上げまして、令和5年後期2683年の建国記念の日、公式パレードを、 ここにおられます。皆様方、全員のお手がを拝借いたしまして、大締めの手締めをしたいと存じます。神武天皇建国の理想を胸に高祖高想のご聖徳に感謝し、ご皇室の癒さかと我が国の 正, 正規の回復と皆様のご健勝を御祈念申し上げまして、お手頭拝借。 ありがとう立ち入り屋さん、立さん、勝店の方はもう歩道の方に上がってください、今、ここは搬入車両を入れますので、よろしくどうぞ。はい<笑> はい、もう一枚はい、じゃこちら行きますはい、行きますこちらです、こちらですはい、行きますはい、もう一枚行きますはい、ありがとうございますはい、行きます 이니다 もう一回撮りたいです。